どうもはるかです今回は、揚げたて仮ジュアな揚げパン。それを、少ない油でできたら嬉しいよな。そう思っていろいろ試作したところ、いい感じにできた方法があったので、少ない油で、手軽に揚げパンを作るポイントをご紹介したいと思います。では早速、一つ目のポイント。今回は、この山崎ミニロールパン。つまり、大きいコッペパンを使わず、小さいサイズのパンを使います。 揚げ焼きで油の量が少なくても小さいサイズを使うことで火の通りが早くなりまた油が全体に行き渡りやすくなります今日は展開が早いですねということで早速揚げ焼きに入ります今回は油が行き渡りやすいよう卵焼き器を使って揚げパンを作ります油の量は大さじ1でこれで揚げ焼きにしてやる卵焼き器を火にかけますなお注意点として 揚げ焼きの場合、パンは焦げやすくなるため、弱火から中弱火にするのがポイントです。ということで、卵焼き器が温まったら、パンを入れましょう。卵焼き器ぴったりサイズで可愛いですね。全体に油を吸ってもらうイメージで、少し早めに返していきましょう。目安としては、弱火から中弱火で、30秒くらいしたら返す、返しながら焼くイメージで揚げ焼きにします。 なの、でちょっとししたたらまた返しま返すほい。いい感じの照りがつきました。揚げパン感も出ていますね。ではまた返します。表面にカリッと感が出てきました。美味しそうなビジュアルになってきていますね。はい、また返します。表面に少し焦げ目がつきました。弱火でもこれくらいつくので、火加減に注意しながら揚げ焼きをしましょう。 あとは卵焼き器の縁部分を使ってパンの側面を焼いていきましょうちょっとシュールな絵面ですね反対面も焼いて取り出しましょう味付けはグラニュー糖とココア味にしたいと思います砂糖とココアは余っても使いやすいので揚げパンにつけていきましょうこれらは ふりかけるよりも、このように直接つけた方が、たっぷりつけやすいです。給食を思い出させるような、そんな見た目になりました。と言いつつ、給食よりも小さくて可愛い感じですね。うん、美味しそう。はい、揚げ焼き揚げパンの完成になります。少ない油で作ったとは思えないくらい、しっかり揚げパンしている見た目になりました。外はちゃんとカリッとしていて、 そして中は、少しふわっと感を残しながら、油がちょっと染みた、じゅわっと感。これが油を大さじ1でできるんですわよ。まあなんてお得なのかしら。という茶番は置いといて、手軽に揚げたてが食べられるレシピに仕上がりましたので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。この動画を良いと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いします。 最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございます。では私はココアを食べるので。ではまたー。